ご視聴ありがとうございます。ミニゴロウです。白菜、美味しいです。シャキシャキシャキシャキ。さっぱりしているね。みずみずしいね。美味しいね。これは無限に食べられるね。白菜は11月から2月にかけてが旬です。 相乗散歩は冷凍と両方持ち合わせた食材で一緒に炊き合わせると相乗効果で淡白な味と深みのある旨味を醸し出し腫瘍競争と体力免疫力を高める優れた料理です白菜は約 95% が水分ですがビタミン C、鉄、マグネシウム、カリウムが入っていますカリウムは塩分を大概に排出する働きがあります 入ってるならむくみにくくね食物繊維は少ないのでいっぱい食べるとちょうどいいでしょういっぱいピー食べるね白菜が美味しいから持ち帰るよ白菜食べたくなってきたでしょう白菜美味しいご視聴ありがとうございました